さあ始まりました今回もやってまいりましたニューポケモンスナップはい、えー、今回今日もやってきます今日は昨日まででエンテラ公園の昼夜イルミナ終わったので今日からジャングル編ですはいジャングル編も昼夜あってね昼が6個かな六個 矢切り、花不思議花、うん、これはジャングルの働き者、今何個、3、1、2、3、夜、夜、夜、夜いこれも、昼、4、これ夜、これもる4、6、5、これ夜じゃん、5、6、これが5、あ、これ で, で6、はい、で、昼でやってきます。 はい、夜やったら夜やりますお願いしますジャングルの働き者木の穴の中にクワリンゴを投げ入れる 出, れ出てきたつケラ撮影したらジャングルの働き者が達成ですつつケラがいる花の。 うんうん、で、撮ってるすきらを撮る。てああ、撮れたかな。ジャングルの仲良しコンビ。多分滝の裏です。これは。あ、違う。滝の裏行けどっち?。行って、とりあえず。あれ?。 の裏行ったら、リーフィアの後ろ側リンゴー、ねうん、リーフィリーフィアの誘導に成功したら、ね、リンゴを食べる、だから、後 ろ, 後ろにと、リーフィアが食べよるようにしないと、あ、それを撮影するの、食べてるところ。 それで達成えこのメッソンを攻撃して は, メッソンは関係ないよしやいぎり瞬間頑張ります一、うん、匹ね待ってくれるから。 行ったよ行ったい行ったんじゃないい っ, ったかなういけない。 クリスタルフラワーの方にに派手なのあったじゃんリーフィアがいるところもねこのほら右右 あ, あ右行ったえっとねえと 入ってるのさ何であそんで響き落と、ねうんからーの響き落とんの響き落とんの ああ上がってきた。ありがとうございいつか あーもう、あ、そっちかな。オッケー。マーゲハントは光らすとか書いてなかった。ええ。さあ、行くか。来た。あ、マーゲハント来た。さあ。もう一回光らして。あ、来たよ。あ。来た。チューチューチューチュー、来た。バナモズ、バナモズ。 いたあ惜しかったのかな あ, と あ, れよあの。ストーリークリアしたらね、データとかも出たじゃん、ジラーツとか、うん。ミューも出るんだよ ね, そうだねうう。ミュウまだ取ってないててんです。取れるかな。私、後ろに行って、あのー、ミュウにはいろんな思い出がやったので、もうちょい足りないから、ね、あるっ誰ミュ誰だ誰<笑>にも入<笑>れないことね。 じゃあ、見てくるな何て言うのあってい、うんうん、早いらるとこでやっぱ早いかえ早い早い早あああ早い早いああ早い早い早い早い早い早い早い早ない早い早い早い早な早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早いやい早い早い早い早い早い早い早い早い早いかい早い早い早い早い早い早い早い早っ早い早い早い早い早い早い早いっい早い早い早い早い早い早い早い早いい早い早い早い 動かないのはなぜ。動かないのはなぜ の, の。レパある出すはずの何か、群れを。あっそれも裏じゃない。いいよ、もうだから、もうミュウに集中して。ミュウやらないといけない。そんなこと言われたって、その急にミュウが現れて、どうするの。攻略しろ。いいよ、ミュウやっといてお。ええ。よ。それはミウさん。すべてのポケモンの。一匹目だけ。すべてミュウを入れちゃう。ね。うん。 こ, こに行かだとなないだだるるよねなんかあれなんか出出ったん回現すみ結構出たじゃ ん, いなんじゃない丸い球だ。 この辺で分岐点で出るって書いてあって、最後の分岐点で今までのミュウにイルミナ王号を出現させたらこの辺でのとりあえずミュウが出たねなぜかミュウの目的になってしまいましたミュウが何回も出現するからミュウメインになってしまいました はあはあ、実はですね昼のジャングル何回やってもミュウが出ないんです調べたらどうやら夜のジャングルでミュウを見つけるだけではなく星4のミュウを取らないと昼ジャングルでミュウは出てこないということらしいのでなんという難しい星4のミュウのを夜をで 夜のジャングルで撮って、まずはいきたいと思いますちなみにね星王のミウム取っていくのも難しいんだよね全部にミウを出現させなきゃいけないからもう最初の甘風から出てくるところからフワリングを投げて当ててねさあメンメンポー結構かったね そう多分さっきの3番目ででったらこらえてて。2個目二個目はでたの。あなたかあなたかあなたかあなたかあか あら、うん、あいああのあ、ね、いいいたたんんにはすべてておそうでかっっだななな最後の分岐点で目の前に見えるからああ、るから 言ってよイルミナーって言ったじゃん最初にイルミナーって<笑>遅<いの><笑>イルミナーとかフワリンも当てって言ったじゃんじゃこれでかスレを取るのーだよーゲイあいらないんだもう癖だよ取らなくていいの最後に残しときエズにとっても問題ないけど 左上ぐらいから当たったじゃん早いんだよずるいことしないのよしこっちの方さっき行けたから<笑>ここまで取れば古代遺跡では出現させるだけ 右からです、うん、こっちが右側からシューって出てきてあ、ほらはいはいはいはいったじゃん今古代遺跡で音楽流してミウを出現し て, ってす、ね、流すだけね写真いらないよね古代遺跡に向かってね よしイルミナだよイルミナなどだからなイルミナ当てて喜べば動く最後のミユすぐ来るからね分岐点あたりで目の前にあそれそれそれハハ<笑>たかな<笑> <笑>できたかな。行ったでしょ。は, <笑>はい、さてどうなったかな。四五回やってね、やっとミウの<笑>星四が取れたので。ねね、あそっ、えー、と行けばいいのか星、その行き場に普通にルート。そう昼のルート行けばミウのあれがクリアする。何をするの。俺 まずは最初の撮影場所の木のあのサルノリがいるところでイルミナーオーブを当ててあそうミウのテレポートを見守りましょうここで当てなきゃいけないのかな 当って消えてばいるけれどれタイミングとかあるのかなそこで当てても意味ないでしょバーナの近くで当てないで、うん。後ろ向いてるバーナのとこでって書いてあるから、うん、さっきから言ってんじゃん であの辺に光がピンクの光があい光っんかある、みゆら早くみゆ う, う、イルミナ行かないで、うん、向かっててよし、で、次、右上ねジャングル、滝の分岐点の右上ぐらいに現れるって書いてあってえ、何やのイルミナ。で、最後、そのまま、フガリンゴ。 投げて。何だろ水。あ、どっかから声がしたよ。どこだ。声がしたよ。声したね。ああいだ。じゃあ遠くね。でねリンゴ投げてあげたら早、はいし。あ、でリンゴ。 でリンゴを食べてるとこ撮影えマジやば<笑>あっんな見てないあっあっそうそうそうそれそれあいないでも撮ってたけどね正面のじゃあ<笑><笑>あ 正面取れたかな今あ正面じゃないけどねわかんないあさあ達成か見達成か正面か正面じゃないかだけでやったーやった ー, やー見えとれたーよー見えとれましたよージャングルの昼<音声>おっカンプしたんだよね よりやったら、みんが出てきて、昼やるってなって昼やって、正真正銘の、だよね<音声>。ということで、今回からは、ジャングル夜、やっていきます。夜はね、結構あったんだよね。ねっよねーえー、と甘かじ陣道中、ああ、僕も木から、巨木に暮らすゲー3匹寄れば、今夜のご飯果実の行方。 美しいスタイル動かないのはなぜ普段とは違うところ、場所で全部で8個かな2、9 9か9か、ね、やっていきましょうはいジャングル夜調べたらレベル1だけしかできないやつもあるようなのでまずはレベル1からやっていこうと思いますお願いしますちなみにレベル1しかできないやつはアーボックも木からと 3匹ればリクエストですねまずアーボックも木からの攻略からアーボックが右上にいて3回リクってなってないから 2, 2最後3カメラ構えてねはいきたさあアリアドスの 3匹が三匹寄ればか3匹寄ればまず右側にいる、ね、木の上にいるマーシュに向かって音楽を鳴らすんだよね、うん、そしたらメガヤンマが登場してくるから、うん、すぐその後ルート分岐点の。 ルーボ行く。通り抜けたらすぐにメロディーを奏でます。ーアリアドスに向かって。で、逃げるから、寝ガヤ山が来たら、逃げてないアリアドスにイルミナーオブを当てる。 そしたら三人揃うから攻撃しているところを取りましょうだっってる。ああ、来た取れたかな丈んメんヤん。なななななななたなれなかなななななななななななななななななななななんなななななななな 美しいスタイルのリクエストについてはまずアーボックにフワリンゴを3回やさっきやったやつださっき落としたやつだね3回当てるなんだ一緒にまとめてできたんだねそしたら茂みのレパルダスにイルミナオーブを当てる 木の上のレパルダスにメロディーを鳴らす分岐は曲がらずそのまま分岐までの間に2回2回じゃないや茂みのレパルダスと木の上のレパルダス木の上はメロディーよ茂みにイルミナよ茂みの方は割と 分岐点はそのまま行かずそのままのルートでレパルダスにとりあえずもういっぱいいるから多分分かんないレパルダスにイルミナーオーブをいっぱい当てるたら2本足後ろ足で立つからそれを撮影どのレパルダスがなるかは知りません目に入ったレパルダス全員っやっちゃってオーブ うん、あっどれかが立つんじゃないあーあーあーあー<音声>何今のあれみたいにあれあーあああれが出ない動物の名前オタチじゃなくてミーアキャット何やるんだっけまずはスタート時点左のカジに向かってメロディーを流す。 スタート地点左メロディー鳴らすあなんでそういういらないよメスで寝てるアリアドスをワリンゴで起こすスタートして左にすぐいるんだって雨風がでメロディー飛ばすと、はいはい、からでえー、ん で、でリアあリアドスを起こす。リンゴリンゴ。で、驚いた甘かじを取る。あ、いいね。驚いてたね。サーチして、クリスタフラワーに3連続でオーブを当てるだけ。あそこ、3連続だよ。1、2、アップしなくていいよ。あと3連続になってない、多分1、もう一回、2、 は い, い、飛び立つ全員全員飛び立つ危ないはいはいはいはい取れたかなあいつを起こしてよし早く滝の裏行かないとサチサチでタッチで滝の裏で滝の裏に行ったら滝の裏行ったらなんだっけかリンゴを沼州に投げるんだよね投げるだけでいいの うんそれを食べる瞬間を取れば OKOKOK、OK、ー。だってもう一回さあということで何回目だか分かんないけど<笑>はい説明をお願いしますはいまずいつもとは違う場所で最初のルートのビンクに入る前の でレリアンが寝ているので、メロディーを起こして、イルミナオーブを投げましょう。あれだっけそうあれ音楽音楽かのああイミナピッで これは 2, 2箇所にちょっと集中してほしいんだけど崖にいるレパルダスにイルミナーブを当てるのと分岐点の終わりにももう1匹レリアンがいるから音楽を起こしてイルミナーブをそのレニーアン投げるどこにいるの分岐点の終わり分岐点終わりってこれのあったかなさっ あ, あそこにいるいるいる。 あの木の木後ろにいたその木のその木のいい後ろ出てきがす る,、ね、あれ何やってる崖の上はまだだよね開いたあの辺で、ね、崖の上にイルミナー当てたこっち崖うんこの道当ててで音楽で起こしてそのレリレリアンも起きないよ あでそしたらあ分岐点下に行けるから下のクリスタルフラワーにイルミナーオーブを投げてけ右側になかった であそににレディアンンるるからそれをを撮何何る何が起きた何何を取るのわんんないえその い, いる周り呼でワーリンゴ私撮影だっててワーリンっ あ, あ, あ, いっぱいあ歩いてるあああ食べるかあ 食, べたあ食べて食べる途中おお来た れれた〜そでで成功です、えー、下が初めてなんかいる 果実の行方は1つ目の分岐点を左ケッキングを撮影するんですけどで1つ目を左に曲がるとケッキングが左から出てくるからサーチレンダーすると木の穴から果実をあさって食べるケッキングを撮影。 うんケ、うんまあ、ッキングに向かってどうなるどうなるどんどん先行っちゃうよケッキングどんどん行っちゃうよもっと近寄った方がいいんじゃないの 緑とああつつけだがせっかく貯めてる貯蔵庫に手を突っ込んだ見ゴって食べてるのか暗くてわからないちょっともうちょい上ああいいねあーあーあーかわいそうつつけだあんなに貯めたのにああ何やろうんだっけか らっしゃい何をするんだっけか あっどう